私が二人参加できなかったんで小幡と踊り子も少し交えて一つ前の曲で演舞したいと思いますよろしくお願いします構えれ K 君頑張れ三面の顔を持ち This is the end of the world! はい、舞鶴家電の皆さん、ありがとうございました。もう一度、大きな拍手をお願いいたします